皆様ごきげんよう、久さめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。3月19日。いつもなら日曜日にやっているピラミッドですが、今週は金曜日にやっています。今週は DQ10TV なんかもありましたので、いろいろと予定が狂っています。週刊の進捗状況もかなりヤバいです。明日は土曜日なので、一気に追い込みをかける予定です。そして、ピラミッドをやっている最中は、ほとんど寝落ち寸前でした。 ここはまだ意識がはっきりしているので、ちゃんとコマンド入れられてますね。土曜日に追い込みをかけるために、今夜はしっかり寝ておきましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。